伊藤由紀6年ぶり W 杯月通算6勝ち目。快挙だ日本女子史上初の表彰台独占。丸山が初表彰台の2位。皿が3位。菱形ノルディックスキー W 坂月ジャンプ女子個人第17戦2023年2月5日。ドイツビリンゲン、ヒルサイズイコール HS147 メートル。 伊藤幸28イコール土屋ホームが6年ぶりとなる W 坂月通算6勝ち目を挙げた。1本目に137メートルの大ジャンプを完璧に飛ぶと2本目も 134.5 メートルを飛び換気のおたけび。 2016-17 シーズンに札幌大会で初優勝してから一気に5勝を挙げて自己最高の総合2位に入って以来、6年ぶり6度目の W 杯優勝となった。丸山望み、24イコール北野建設が2位、前日4日の第16戦で通算114回目の表彰台となる3位に入った高梨紗良、26イコールくられ、 は二日連続となる3位で日本勢が女子史上初の表彰台独占。生徒をゆか、北海道ハイテク A、C、は10位だった。1本目1位の伊藤が最後のジャンパーとして登場。目の前で同僚の丸山が大ジャンプを決める中、しっかりと 134.5 メートルを飛び、着地も成功。おたけびを上げながらガッツポーズを繰り出した。 初優勝の丸山か、6年ぶりの伊藤か。そして、伊藤の得点がアナウンスされ優勝が決まると、伊藤のもとに丸山と高梨が駆け寄り、3人で熱い抱擁を交わした。6年ぶりの優勝、初表彰台、2日連続の表彰台。日の丸女子交代が史上初となる W 坂月の表彰台独占という快挙を達成した。 伊藤は雪上でのインタビューで最後の優勝からすごく間が空いたがずっと頑張ってきてよかった。最高に幸せです。と最高の笑顔を見せた。着地付近の状態が悪く風のコンディションも目まぐるしく変わる難コンディションの中、1本目は日本勢が吉見ジャンプを連発した。 丸山がこの日最初の軽点越えとなる133メートルを飛ぶと、伊藤はさらに伸ばし137メートルの大ジャンプ。すべてを完璧にまとめ1回目1位となった。前日3位の高梨は1本目最長不倒となる 137.5 メートルを飛んだが、着地後に少しバランスを崩し 6.3 ポイント差の2位だった。 今季上位陣が条件に苦しむ中、政府時も10位に入るなどトップ10に日本勢4人が名を連ねて迎えた2本目。伊藤は、大と運が味方してくれている、とプレッシャーを跳ねのけ2回目に1345メートルを飛び、合計2333点で17年3月以来6年ぶりの歓喜となった。 また丸山が2本目に 136.5 メートルの大ジャンプを決め大きくガッツポーズ。W 坂月初の表彰台となる2位に入った。高梨は2本目133メートルを飛び、歴代最多を更新する通算115回目の表彰台となる3位ジャンプ W 坂月の女子で、初めて日本勢が表彰台を独占する快挙を達成した。 逆三角ジャンプ女子個人第17戦の数字は1、2本目の飛距離。1、伊藤、ゆき、土屋ホーム2 3 3三点137、135号。2、丸山、望み、北野建設、229点133、136号。3、高梨、皿、倉れ、2 2 2六点137号、133。 岸形伊藤ゆき、伊藤ゆき1994年平六5月10日生まれ、北海道下川町出身の28歳、4歳からジャンプを始める。北海道下川省公室、13年に土屋ホーム入社、14年ソチ五輪ノーマルヒル7位、18年平昭五輪ノーマルヒル9位、22年北京五輪ノーマルヒル13位、